完全に飛ばし記事のようですね。どうも政治いろいろの学ぶです。これも韓国の特技と言っていいでしょう。またもそんなことは言ってないという事例が出てきました。G7 会期中に暫定的に合意していた日韓首脳会談を 日本が一方的にキャンセルしたという記事がブルームバーグに掲載されていますブルームバーグの記事を引用しますイギリス南西部コーンウォールで十一から十三日に開催された主要七カ国首脳会議 G7 サミットの合間に予定されていた韓国のムンジェイン大統領と菅義偉首相の会談を日本側が一方的にキャンセルしたと連合ニュースが報じた 匿名の韓国外務省当局者を引用している。同当局者が連合に語ったところによれば、両国はワーキングレベルのセッション中に首脳会談を行うことで暫定的に合意していた。日本は両国が領有権をめぐり対立している海域で、韓国が防衛訓練をしていることを理由に挙げ、会談中止を通告したという。とのことですが、 この報道は即座に加藤官房長官に否定されています。こちらは自立通信の記事になります。記事を引用しますと、加藤勝信官房長官は14日の記者会見で、日韓両政府が略式の首脳会談を行うことで暫定合意していたが、日本側が一方的に取り消したとの韓国メディアの報道を否定した。報道では、 韓国当局者が明らかにしたとされている。加藤氏は、そのような事実は全くない。事実に反するのみならず、一方的な発信は極めて遺憾であり、直ちに韓国側に抗議したと語った。また、加藤氏は、韓国軍が島根県竹島周辺で訓練を予定していることに関し、韓国政府に抗議したことも明らかにした。 直ちに強く抗議するとともに、中止を求めたと強調した。となっており、完全に事実無根の飛ばし記事であることがわかります。加藤官房長官のそのような事実は全くないという言葉、裏がきちんとあるんですね。6月11日に、茂木外相が記者会見を開いており、その中で東亜日報の勤記者から、 韓国側は非公式な接触はあり得るとの見方を示している。もし非公式対話、または会談が行われれば、どのような意味があるのかという質問を受けています。これに対し、茂木外相は、今の時点では決まっていないと明言しています。もう少し詳しく言うと、空いている時間はかなり限られているとわざわざ国を指し、韓国何度と話している時間はないと断りを入れてるんですね。 ブルームバングが引用した連合ニュースの記事によれば、日本は両国が領有権をめぐり対立している海域で、韓国が防衛訓練を行っていることを理由に挙げ、会談中止を通告したというとなっていますが、これも全くの嘘です。こちらについては、同じ韓国メディアのワウコリアが報じている記事を一部引用してみることにしましょう。菅義偉首相が韓国側の態度を問題視し、 日米韓首脳会談の開催は不可能だという立場を明らかにした。14日、日本経済新聞は菅首相がこのような意見を伝えたと報じた。報道によると、菅首相はイギリスコーンウォールで開かれた懇談会で、日米韓首脳会談の開催について、国と国の間の約束が守られていない状況で、その計画はないと述べた。 とのことですこの記事を見ればわかる通り、日本と韓国が暫定的に合意をした事実もなく、竹島問題が理由で日本が断ったという事実もありません。菅首相も茂木外相も従来からの日本の主張である国際法を守れ、国と国の約束を守れということを繰り返しただけとみてまず間違いありません。韓国が どこか他の国と会談なり面会なりした場合、韓国側の発表に対して、もう一方の当事国が、そんなことは言っていないと即座に否定するというのが、もはや様式日と言ってもいいくらい頻発しますよね。ちょっと前だと、2019年 ASEAN プラス3の時に、文大統領が安倍首相を呼び止めて立ち話をしただけなのに、韓国側は、日韓両国関係の懸念は、 会話を通じて解決するべきだという原則を再確認したと公式発表。即座に日本側に否定されていましたね。さらに前のパククネ政権でも同じようなことがありました。2015年にアメリカ紙ワシントン・ポストに対して、当時のパククネ大統領が、慰安婦問題に関して日韓間で相当な進展があるという発言をしましたが、日本側は何の話かわからない。 これまた即座に否定しています。相手は日本だけにとどまりません。2019年にトランプ前大統領と会談したムン大統領は会談後、対北関係の根本的な転換に合意と発表しましたが、ホワイトハウスからの公式発表にはこのようなことは一言も書かれておりませんでした。同じく2019年、ジーソミアの破棄をちらつかせていたムン政権は、 さもアメリカが理解を示したかのような発表を行いましたが、これもアメリカから即座に嘘だと否定されています。ワクチン関連でも確保した、できていなかったの繰り返しです。これは政治に限ったなしではありません。有名なのは韓国版ディズニーランドでしょう。韓国は日本や中国にディズニーランドがあるのが羨ましいのか、過去から幾度となく、 韓国にもディズニーランドができると報道しその都度ディズニー側からそんな計画はないと否定されています何度となくそんな報道を繰り返していくうちにとうとう休止したんでしょうね最終的にはウォルトディズニー社と何の関係もない独自のテーマパークを韓国版ディズニーランドと称し建設が開始されると報じています何のことはない 壮大なバッタモンを作るというだけの話ですね。なぜ韓国はこうもすぐバレる嘘を繰り返すんでしょうかそしてなぜいつまでたっても学ばないのでしょうか過去に当チャンネルでも述べたように、だったらいいなが強すぎて、そうに違いないにいつの間にか消化されてしまうというのも理由の一つでしょう。韓国人の約9割は、 認知バイアスをわずらっているというのも理由として挙げられると思います。韓国人は息を吐くように嘘をつくとも言われています。嘘をつくことを恥という概念がなく、嘘をつくことに対するハードルが異常に低いんだと思います。韓国人はなぜ平気で嘘をつくのか、そしてすぐバレるのになぜ学習もできずにいつまでも同じことを繰り返すのか、 これは時間がある時にぜひとも多角的に見て考察してみたいテーマですね。当チャンネルでもいつか特集を組んで取り上げてみたいなと思います。韓国人の嘘がどこから来るのかわかりませんが、一つだけ確かなことがあります。韓国人とはまともに話ができないということです。韓国人と話をするときは密室を避け、第三者を複数配置し、 今なんて言ったと逐一確認しつつ話を進めるのが良いと思われます。日韓二カ国のみの首脳会談などもってのほか、できれば複数の国に第三国の立場をお願いし、会議後すぐにその場で議事録を作成し、出席者全員に確認のサインをもらう。そうでもしなければ韓国との会談は成り立たないと思います。もっとも今の日本からすれば、